チラッチョ太郎ですということであのー、鼻矯正今日でなんと15日目になりました何だかのね毎日続けておりますでねあの、この動画なんですけれども以前鼻矯正をしますって動画を上げて今日15日しちゃったんですけど本当はね1週間でね動画を撮り終わる予定だったんですけれどもちょっとねあのダーマペンとかのダウンタイムがひどかったのでちょっと動画を撮れる状況じゃなかったので延長して今2週間目になって 今日とりあえず経過発表ということでしたいと思いますまあねつける時間はまあ一日12時間くらい、ね、目安2時間くらい編集する時は基本つけてやってますこれからやるっていう人がいた時のために注意点を伝えておくとまずね呼吸がしづらいです鼻呼吸ができないので口呼吸だけになっちゃうのでエアコンとかつけてると喉がカラッカラになりますまあそれがまず一つと鼻水とかがすごい出るようになる鼻がねいっぱい刺激されちゃうから鼻水とか くしゃみとかがよく出るようになります。あと、多分なんですけど、これ、強制って形で、ここの骨を狭めてるので、鼻の通りがね、ちょっと悪くなるのかもしれません。はい。まあ、鼻詰まりがひどすぎて、やばかった時があったので、これのせいなのかなってもちょっと思いました。あと4つ目。これをやってから、すごいなんか、ゴムアレルギーとかはわかんないんですけど、肌荒れが一気にひどくなりました。<笑>やめてください、皆さん。 はい、といととうことで、まあ、そんなことはさておき今回はね花がどれだけ変わったかっていうことなんですけれども、まあ、とりあえずね1日目から15日までちゃんとやったよっていう証拠をこちらどうぞはい 生10日たったあ鼻矯正10日経ったあ鼻矯正10日経ったんですけどどうでしょうか変わったかな、うん、まだねまだ大きい変化はないかなって感じなんでもう少し頑張りたいと思いますはいちょっとね肌が荒れたので今水生活3日目ですよろしくお願いしますはいということでね今15日たったんですけれどもまあ、その…まずその15日たつ前 鼻矯正を始める前の鼻の画像こちらどうぞ<笑>はいこんな感じでイメージしておいてくださいまあねまだ実際15日程度なので効果が出たって言ってた視聴者さんの方は半年くらいやったら見違えるくらいに効果があったって言ったので15日で実際効果が出てるか分かんないんですけどとりあえず披露したいと思いますいきますいきますせーのドンどうですか ここだ赤ほっぺが赤いのはちょっと気にしないでくださいわかんないけど鼻筋自体シュッとしたのかなって感じはしますあとタートルをねックを着てるからなのかわかんないけど顔が小さく見えますね、まあ、なんかここのここの出っ張りがちょっとクッていったのかなで多分ねこの鼻の穴自体はちっちゃくなってない感じはするんだよね綺麗だったらこういう形になるもんね まだ穴自体はねそ ん, なそんな変わんないのかなって思うんですけどまあちょっと見比べてあんまりねあんまり実際大きな変化はないのかなって思うんですけどまあ、少しねなんか鼻高くなったんじゃねって感じはちょっとしますねはいまあで、ね、もう少しあと2週間2週間1ヶ月くらい続けてみてどんくらい変化があるかもう少し検証 し, 検証していけたらなと思いますはい 時が気になった方は1ヶ月分の結果報告としてまた動画にするのでインスタのフォローと YouTube のチャンネル登録ぜひお願いしますはいということで太郎でしたまた次の動画を見てくださいバイバイ